はい、えー、じゃあ改めまして、お山先生、これ聞こ、声聞こえてますか、これ。大丈夫ですどちょっと、私が見えてなくて。はい、大丈夫です、聞こえてます。はい、大丈夫そうですね。はい、じゃあ皆さん、よろしくお願いいたします、えっと。じゃあ改めてなんですけど、まあ、古くからうちの会社に関わっていただいている方もいらっしゃると思いますし、あのー、ね改めまして、この会社の方向性というか、どういう位置づけでこういうふうな社内の勉強会とか。 開催させてもらうのかということについてちょっと私の方からあのー、説明をねさせていただければなと思っております。はいで、えっとまあ、今コロナウイルスで本当にみんな医療機関が困っててね、例えばですけれども高齢者の方が前日からはコロナワクチンを打つために並んでたりとかするってすごい、まあ、やっぱ現場混乱してるんですよね。 そういうふうなあの現場 の, あの混乱がある中で、私たちの会社にできることは何なのかと、今後、じゃあどういう方向性で進んでいくのかということについて、ちょっと私の方から一番最初に、えー、話をさせていただければなと思っております。はい。でも、うちの会社のミッション、皆さんもご存知だと思うんですけど、生、え、理、ー、学が見逃してきた領域を、えー、真摯に示して、その有効性を追いに問うというふうなものがあるんですけれども、あのこれ、おさまですね、画面に何か変な映ってます、今。大丈夫フライトだけになってます なんか私。なんか企業説明会社内容ダウンロードっていうのは出てま す, ね, で す, ですよね。ちょっと皆さんごめんなさいね。なんかおかしいことになってますね。こはないです。今大丈夫ですかありがとうございます。はい。ちょっとこれでいきますかねなんか出ます。ごめんなさい。ちょっと私もちょっと今画面確認してて変だなと思ってたんで。これでじゃあちょっと行かさせていただこうかなと思っております。すみません。 画面っまねはい、えー、まあうちのミッションでもご存知の方 ご, ご存知だと思うんですけれども、えー、今事業部自体がですね、えー、コンサルティングだったりとか JPR、えー、も, もちろんですね賃上は3つの事業部を基本的に主体にして。 あの動いてるわけなんですねでそんな中であのー、今今後じゃあどういうふうな方向性で動いていくのかってことについてもちょっと私の中で話をさせていただきたいんですけど私のいろんな意思決定の中できっかけになったのがまあ結構この人の存在は私の中で大きかったんですね。これはあのー、高野秀夫さんといって言ってですねまあ、下にプロフィールとかちょっと書いてありますけれども、えーまあ、この 原発にタイトルが、ね、載ってる通り高野病院院長で原発に一番近い病院っていうふうな人と の,、まああの病院のご縁というかそこからちょっといろいろ私も、まあ、今後の会社の在り方とかを、まあ、考えるように、まあ、成長させていただく機会をいただけたなっていうふうに思ってるんですけどあのやっぱり医療ってすごいその公益性が高くてなんていうんですかねあの商業のことばっかり考えていると必ず進めなくなるんだなってことを 個人的にすすすごく実感するタイミングが私は多かったわけなんですね。どういうことなのかっていったらやっぱりその昔はですねあの売り上げが上がればまあガンガン何やってもいいんじゃないのかみたいな形でも思ってたりとかするんですけどけどやっぱりあのこういうふうにあの原発でね津波も来たんだけど、まあ、そこからあの患者さんを守らないといけないっていうようなその医療の病院のそんな側面もあるんだなっていうことも、まあ、自分自身あの見させてもらう中で。 で今後会社をこういうふうにしていけばいいんじゃないのかとかね、えー、こういうふうに、まあ、私たちは歩んでいくことが、えーまあ、いいんじゃないのかっていうふうに、まあ、個人的に考えさせてもらう場面が結構ありましたはいで、えー、本当に福島の皆さん今もねずっとあのー、地震とかもね今もずっと繰り返し て, ってた ら, いいからこの前また津波が来るんじゃないのかっていうので非常に ま混乱をされている方が非常に多いというふうに思っております。<笑>で、そんな中でまあ、お声かけいただいて、まあ、この方なんですね。えー、まあシャムト院長っていうふうに、まあ、この方がだから、まあ、この院長はもうお亡くなりになられて、今がですね、えー、こちらのですね、えー、まシャムト院長っていう方がまあこの福島の病院をですね、えー、まあ後院長として引き継いでやっておられるんですね。 でまあ、ポイントは何なのかっていったら基本的に医師じゃないとその病院の経営自体ってのはできないというそういう我が国の、まあ、法律の決まりというのがあるので、まあ、なので基本的にはこう医師不足というのは地域の医療機関にするとすごいもうあの大きな問題になっているわけなんです。でそんな中で、まあ、高野秀夫さんの、まあ、医師ですねその病院自体を、まあ、この福島の場所からなくしてしまうとその原発の周りでただ、まあ、でさえ、まあ、甚大な被害と 消し去ることのできない、まあ、風評被害とか起こってしまってるわけなんですけどね、あのーまあ、そんな中でも自分自身が、あのー、ここの場所に就任することによって、地域医療があのやっぱり保てるのであれば、やっぱりやるべきなんじゃないのかっていうふうに言われてた先生なわけなんですね。はい、で、えー、その中でですけど、<笑>まあこの方が実際の高野秀夫さんの娘さんなわけなんですけど、 あのこの方何なのかっていったらもう基本的にはです、ね、あの病院の存続も基本的には収益構造がないと、まあ、私立の病院ですから何か行政からあのサポートはあるわけじゃないんですね。なので、まあ、なんていうんですかねあの病院を守るため震災まで10年ぐらいか広島に伝わってるわけですけど、まあ、その10年間の中でもまあゆっくりゆっくりと復興 の, のためにまあ歩んでこられたというような道のりを。 持っておられるわけなん で, す<笑>、はいでえー、まあそんな中で、まあ、本当に、ね、海の温の近くで津波がもろに来た場所の中に、まあ、立ってる病院が、まあ、あるわけなんですね。はい、でまあ場所も見ていただくと分かる通りも本当にモロにこの、ね、津波が来た場所にまあ立地してる病院だったとまあそんな、まあ、出会いがですね<笑>私の中でもありましたというふうな過去を持ってます。 実際に原発の被害とかってどうなったのかっていったら、まあ、この福島第一とか第二とかって載ってますけれども、あのなんていうんですかね、双葉町っていうふうに真ん中に書いてあると思うんですけれどもこ、ここなんですね、まさに、あの<笑>ここに病院があって、でまあ、今回 の, あの、ここに一か所も病院があって、ここに広野町って場所ですね、山、えー、本院長がいらっしゃる場所ですけれども、まあ、ここにも病院があってというふうな、そんな形の、も、ま、ろ、あ、にあの避難。 避難準備地区とか警戒地区の中で、まあ、今も病院の経営をされているというふうな、まあ、そんな方々がいらっしゃるわけなんですね。はい、で、えーまあ、これも実際に、まあ、蓋を開けてみるとどうなってるのかっていったら深刻な超人材不足なんですね。あの人がいないと病院って診療科目とか運慮できないんですけどもう全く人がいない寄りつかないという状態になってしまっているというふうな状態になっているわけなんです。 そ、まあ、んなで回もありつつ、まあ、私自身はいろいろ海外にずっと行かせてもらってたわけなんですね。まあ、こういうふうにあの<咳>台湾のちょっと違う観点からのお医者さんに話してみたりだとか、あのこういうふうなク、ね、リニックの先生と話しさせてもらったりとか、ス、まあ、ロバキア人のなんか医療に関する関係方とか何なのかなとか、い、ま、ろ、あ、んなあのそういうふうな出会いがある中で、あのまあ、色々だから自分の中で思うことが何なのかといったら、あのまあ 一言で言うとですね、やっぱりまあ病院を設立するってことをずっと言っているわけなんですけれども、基本的には、各会社の方向性の軸は、病院を設立することでは今後はまあ一生変わらないというふうに思ってくださいで。その軸以外では経営の意思決定はしません。で具体的に何をするのかなんですけどあの、まずですね、一番最初に私がやりたいことは何なのかといったらあの、ここの病院に人を派遣したいんですね。うちのいわゆる、 あのー、コンサルティングとかもしくは JPR とか、えー、もしくはチンヨガの中で、あのー、私今診療科としてここの病院で一つか作らせてもらって運営させてもらってるんですけど、あのー、そこにだからうちの受講生もしくはこの話を聞いていらっしゃる皆さんの中から誰か分からないんですけど、えー、やっぱそこの人がいなくなってしまうともうそのリハカ自体ももうやっぱなくなってしまうしそこにいる高齢 のじいちゃんあちゃんとかどうなるのかって言ったら、えーまあ、いなくなってしまうわけなんですね。でも、普通に考えると、すごい単独直認ですけど、もう若者がこの町にはいないんですね。帰ってこいと思わないんです、住んでる人たちが。で、えー、何が起こってるかって言ったら、もう何回もやっぱり津波があるし、あの地震も揺れてるし。 で原発の被害とかってもあるし戻ってこないんですけどじゃあどうやってじゃあこの鷹野病院っていうところを潰さずに運営できるのか私たちがお手伝いできるのかなってことを考えた時に、うん、私が分かったことは何なのかっていったらやっぱりその医療従事者とか治療科って、まあ、医師もそうなんですけど、まあ、看護師も含めてなんですけど基本的にやっぱりその治療の技術とか患者さんが良くなることを学びたいって気持ちが全員のやっぱスタート地点 なんですね、多分ここにいらっしゃる皆さんも絶対そうだと思うんですよね。あの人の体に対して何かやりたいなって気持ちがあるの で, なんで私が思ったことは何なのかって言ったらここにいわゆるその私たちのやってきた JPR とかコンサルとか信用ヨガとかっていうものを全部混ぜた診療科を1つ作ることができたらうち日本で一番受講生多いから受講生どんどんどんどんもっと集まっていくんじゃないのかなっていうふうに個人的には思ってるわけなんです今。で あの今みんな事業部のメンバー、いろいろいらっしゃると思うんだけど、あのまず JPR でやってる筋膜リリースも、あのすごいです、ね、有効性が高いと思うんですね。まあ、当然、あのイオキのリリースするだけであの腰痛が良くなる方もいらっしゃ い, い, い, らっしゃいますし、大電筋、肩甲骨を剥がすだけでも腰痛が良くなる方、これが取れるということが、やっぱりあの病院の中に入らないんですね、いつまでたっても。で受講生からずっとと言われる私たちの、まあ、訴えとしては せっかく主義でいっぱいセミナー JPR さんを一番上まで受けたけど、結局病院で使ってませんって言われるんですね。それがだから、そういうことができない場所だからっていう風に言われるわけなんですで。あともう一つがコンサルティング。まあ、慈悲でね、今一緒にあの、まあ、北井先生がのカドレーゼンでやらせてもらってますけど、みんなだから、その売り上げ上げたりとか、慈悲で広告書いたりとか、チラシ巻いたりとか、ホームページ作ったりとかっていう、そういうスキルがあるんですけど、まあ、一言で言うとですね、病院の経営ってね、もうね、もう病院経営のね、 例えば、あの何パーセントが赤字運営とかで皆さん見たことありますか、統計。8割赤字なんですよ、病院って。病院の経営をすることだけでこう赤字になるというです、ね、そんな実際の問題があるわけ で, で、そこにでも思うことは何なのかっていったらあの、私たちの培ってきた、例えばそういうふうな慈悲のブースを作るってことは、まあ、これ、病院の中ではできるんですね、事実としてできます。で、私、今そこ入って、慈悲のブースでやらせてもらってるんですけど、 あのここにだから私たち藤塾とかでやってるようなチラシの集客のノウハウとかあのホームページの集客のノウハウとかっていうのを1個病院の中に入れることができてそういう進路ができるとこれだから病院の収益性に私たちもヘルプできるなみたいなで実はそういうふうな方向性とかあのノウハウはもう私たち持ってるんじゃないのかなっていうふうに思うんですよなのでやっぱりあのー、結局だから 私の考え方ですけど、生体院は素晴らしいものですよ。生体も素晴らしいものなんですけど、よりその医療の公益性のことを思うと、もう病院の中に生体に作ったらええやんって、すごい思う思うんですよねで。そういうのがあると、いろいろだから周りから言われるかもしれないですけど、病院の売り上げにも、ね、貢献できるし、まあ、そういう病院に来る人で、まあ、お金のない人は受けられないかもしれない、お金のある人だったら、そういうに受けられる場所っていうのが一個、 私たちコンサルティング事業部で熟成の教えている内容をそのまま使ってできるんじゃないのかなっていうふうに今思っている部分なんですね。はい、であとはもちろん鎮陽がもですけど、こういうふうな東洋の観点から、いわゆる難病の患者さんに対して新しい選択肢をね、もちろん JPR も治療ができます。でそういうふうに、木の観点から見ても治療の結果が着実に再現性を高く出すことができていくと、まあ、なんていうんですかね、まあ、それでもまた そ, のそういう人材を病院の中に派遣することができると、なんていうんですかね。 そこのの地域の中ででどどんどん噂が立ってですねやってる間にそようやく町とかの病院とか診療科にもなっていくんじゃないのかなっていうふうに今私は考えさせてもらってるんですね。なので私病院作りたい病院作りたいってみんなに言ってきたと思うんですけどどういう病院作りたいかって話なんですけど、まあ、それだから具体的に言うとあのどういう病院なのかって言ったらあの基本的その診療科目としてひ、まあ、一言で言うとうちの受講生が行く病院を作りたいんですね。 うちの受講生が行く場所を医療のステージの中に1個作りたいっていうふうに実は具体的に守っているところなんですね。で、じゃあ、あのー、<咳> JPL とかコンサルとかチームワークとか全部のノウハウを結集させた診療科を持っている病院を1個作るっていうことができると何ていうんですかね、受講生に言われてた、あのー、実はこの場所で起幕率できないじゃないですかとかね、あのー、真ん中には熟成でだから。 自費で集客をねしてくれてるけどもっとなんかやりがいとか働きがいとか思ってくれてる塾生もいるから病院の中でその病院に自分のマーケティングのスキルが変われるっていう状態ってすごい承認されるんじゃないかなと思うんですよね。自費の生態ってやっぱ整形外科からちょっと煙たがられたりとかあるからたまにそういうのもやっぱり良くなっていくんじゃないのかなっていうふうに思ってます。であとは鎮陽画の木のことで木のこととか東洋医学はやっぱり、まあ、漢方はやっといっぱい入ってきたけど いかんせんやっぱり目に見づらいからいろんな差別とかね言われが起こると思うんですきのことってだから私はやっぱりでも個人的な思うことはどこでやってるかだと思うんですよね病院の中でちゃんと診療科目として取り入れられたとなると、まあ、日本人って素直ですからああそういう科目あんのねこれからできてくんのねっていう風になって一気に入れると思うんですよ個人的になんでやっぱりキーワードは何だったのかっていうとあのまあ実際にお医者さんと一緒に仕事をさせてもらうことそしてそういうまあこういう ね、出会いがあって、まあ、理事長のこの病院の経営の実態と医療における広域そのこととかいろいろ思うことあとはうちの今まで築いてきた事業 の, あの全部のシナジーを起こすというかいいとこ取りでもう一個新しくいいことできるかとい う, いう考え方で今考えさせてもらってるんですけれどもあの、まあ、そのために、まあ、今コロナで動けへんけどあの JPR の人コンサルの人事業科の人からあのまずは高野病院に一人行ってもらいたいとマジで思ってます。 でそこに行ってもらって何をするのかって言ったら、私がそこでちょっと教えます、技術を。で、技術学びたい人が、そこでずっと私がずっと教える続けるので、あの私だから、この会社をつけてきた自負ですけど、まあ、それなりにだから、何ていうんですかね、治療科が何を教えたら喜ぶか知ってるんですね。ははは、JPR とか治療科とかもそうですけど。なので、私っていう人間自体がそこのだから、診療科も立ち上げの時期ですから、人が来ないんですね。あと、かなり不利な立地にあるから。 でもこの場所の医療を崩壊してしまうと本当にもう二度と誰も行かないでしょうね、この地域に住まない。病院がない場所はみんな住もうと思わないでしょ、なんかあったときに。っていうふうに本当になってしまうわけだから、今だからオンライン診療という形で月1とか入らしてもらってるんだけど、あのもしみんなの中で、だからね、あのまあ、最終的にだから、これ人の価値観だと思うんだけど、そういう地域の医療の中で自分の持っている集客のコンサルのノウハウとか、 あとはやっぱりリーズのテクニックとかあとチームワークのリーディングのねできる能力とかねいろいろみんなリーディングの人がいろいろやってんじゃんそういうものをあの私は基本的に全部教えられるのであの基本的にそういうもののベネフィットが強い人はそこにあの、まあ、行ってほしいなと思ってるんですねマジで思ってますでそれであの最近の説明会とかねあの面接を最近やってるんですけどあの、まあ、そういう場所で働いて どうですかって言って、まあ、やってみたいという方もちらほら言ってくれるんで、まあ、なんとかだからまず一人目っていうことを、えー、実現したいなというのが、まあ、短期的に見た時の私のビジョンなんですね、はいで。そういうふうな仕組みができてくるとどうなるのかっていうとうん個人的に思ってるのは病院の中の足りないものが何なのかっていうのを何回も見させてもらってきたっていう自負があります私は。なのであの私たちが介入しないといけないものとか戦うものって多分 概念だと思うんですよね既存の既存の概念とか当たり前って言われてる部分をやっぱりまあ、変えていくっていう部分をやっていくべきなんじゃないかなと思ってですね。でもいろいろこれ、まあ、わってあるんだけどまあ、だから私たち、まあ、これが何で必要なのかってこれ見てもらって分かると思うんですね。あのじっちゃんとばっちゃんこれからどんどんどんどん増えていくの皆さんもご存知ですよね。2040年になったらもう日本のですねあの3分の1ぐらいが高齢者の国になってるんですね日本って。 でそれって結局、この何なのかって言ったら、ベビーブームが第3次が発生しなかったから、何になってるのって言ったら、結局は労働力、日本絶対下がっていくんですね。で、生 産, 減生産の減少と消費の減少と、社会保障制度が持続できるかどうかっていう、まあ、問題は、2040年問題でも全員知ってると思うけど、こういう問題がだから私たち、だから今2020年、あと20年後に来る、私、生きてるときに来るわけ、その問題がね。 でその問題になったときに、絶対国が何をするのかって言ったら、いや人足りないとか、労働力足りませんとか、あと保険収入を使いたくありませんって絶対思うんですね。ってなったときに、新しいジャンルのそういうい医療の形とか、報酬の仕組みっていうものを、うちの会社が創設して作れるように、その時には納ってきたいないっていう、こういう、まあ、私の目標があります。でそういうふうに<笑>やることによって、今の JPR とかコンサルトとか、沈和の受講生にもっと、うん、なんていうんですかね、意味を与えることができると思うんですね。 うちのせ会社でセミナーを受けることの意味ができるわけ。そしてそれがあの社会貢献にもつながるのであれば、もうこれだから素晴らしいことだというふうに<笑>思っているわけです。でまあこういう話をすると、三菱 の,、ね、あの創設者の<笑>岩崎弥太郎さんという方がいるんだけど、この人もだから幕末のね、いわゆるこの明治維新を起こした人たちなんですけど、やっぱ国のためを思って、基本的には。 会社作ったんですねで当時の財閥っていうのを作ったんですけど、まあ、これコントラの時にスライドで使うとこういうまあすごい貧乏貧乏でね武士なのにすごい貧乏の絵で出た人がいるわけで<笑>でもその中で基本的にこういうふうな武士なのにこういう 鳥, あの鳥小屋を売るっていうそういう仕事をしながら政権を立ててたわけなんですよで、まあ、この人のブレイクスルーを起こしたきっかけ何なのかなって言ったら、まあ、とりあえず国のために勉強してたけど 縁がなかったでも自分のこのここ彼がここで塾を開いてたんですね勉強会開いてたとこの塾生の中から岩崎弥太郎さんはすごいよっていうふうに推薦してくれてで問屋にお金を投資してもらって一気にブレイクスルーしたって話をどっかでしたんですけどなので結局この人が三菱が三菱になれたのもこの岩崎弥太郎っていうこの原点の人がやっぱりこのなんとかこの国の良くしたいとか。 あの、西洋とかの大きくに負けたくないっていう意味で、商業とやっぱり事業を一致させながら、やっぱり進んできたっていうやり方をやってるんですね。いや、まあ個人的にはやっぱすごいかっこいいし、ああ、なるほどな、売上だけ、利益だけ追求すればいいっていう動き。まあ今見られるけど、で、そういうことをやらずに、この幕末を抜いてきた武士がいるんだってことを思うと、あの、どうしても<笑>自分と重なる部分が個人的にはあるのね。で、今だからすごい。もう混乱してるでしょ。コロナウイルスでどんど。んど。んど。ん。混乱してる。 中で私たちがだからこういう1個、そういうふうな象徴になる分、まず1個ですよ。まず1個というか、まず高野病院に人を入れて、そこで高野病院の売り上げが上がったとか、もしくは診療科としてね、報酬が良くなった、で、新しい診療科として患者さんが良くなったって結果を作り続けることができると、あとはそのシステムをですね、複製すればいいだけだと思うんですね。おかげさまでみんながマーケティングとかコピー頑張ってくれるおかげで、うちの受講生数はもう今のところ日本でナンバーワンですね。で、そのリソースを何に使うのかって言ったら、 ったら人材を派遣する、病院に新しいノベーシを起こすような人材として派遣できるようなこういう仕組みをやっぱり作っていくことができると、まあ、私たちがこれから<笑>遭遇するような2040年問題にも、まああの、国は絶対求めるはずなんで、役に立てるんじゃないのかなっていうふうに、まあ、個人的に思ってる部分があるわけなんですね。なんで、いろいろざっとあの私とプレゼンっぽく最初させてもらったんですけれども、まあ、みんながだからうちの会社で一緒に働いてくれたりとか、勉強会に来てもらったりとかっていう意味は、 最後はやっぱり、あのー、こういう国の足りない部分とか、医療の中でできていない部分をやっぱり補填する目的で、まあ、私は今後ずっと動いていくつもりなんですね。なので、まあ、私たちが一緒に働く意義というのは、そういう国の足りない部分、国難の部分をヘルプできるような事業に将来的にしたいねという気持ちがあります、はい。で、あとこれね、なんでビジョンね、ミッションじゃなくて具体的なビジョンとして、今後だから私たちがやってきたことなのかって言ったら、まずは、鷹野病院に人材を派遣したいです。1人。 入れたりこれさっき言った通りで、チーなのかコンサルなんか JPL なんかわからないけど、やっぱりその技術っていう高いベネフィットもし私が持ててるのであれば、それに響く人材は絶対いるはず。もしくはメルマガで、もしくは一発流さだけでもしかしたらいるかもしれない。そういうベネフィットを私がうまくプレゼンすることができればで。それがすることができると、もちろんその人材は大変かもしれへんけど、あの集客の技術も木のことも読めるのと困ると私が言うかもしれないですよ。代用金だけじゃ足りませんって言うかもしれないんだけどけど、 大義はありますねここに行ってそこの診療科を自分で支えたって大義ができるわけなんです。なんで、あの基本的には何て言うんですかね、そういう人は絶対どっかにうちのお客さんいるはずだというのが私が今願っている部分であります。はい、<笑>あとはその、下に弊社受講生の雇を生むとかって載ってるけど、高野、ま、病院の病院を作っていく中で、あとは300床以上の病院を、まあ、なんていうんですかね、 あの私が日子社長を持って運営できる状態を作りたいと思ってます、将来的に。で時期までは明言できないけど、あの今いろいろ事業部、ね、設計している部分ですけど、300床以 上, 以上ぐらいの病院を持つことができると、いろいろ動かせるものが大きいんですね、これ。300床ってなるとね、あのどういう病院なのかっていったら、地域の中核病院って扱いになるんですね。この地域で大きい病院であそこに行けば、あのほとんどの総合センターになり、いろんな。 あの最先端医療が整ってますみたいな認識になるので、あの今実はその<咳>皆さんもご存知の方いらっしゃると思うんですけど、自治のブースとかっていうのは既にあの保健診療の中で今2つ作らせてもらってます。で自治のブース と, いうと1つ、なので3つ今保健診療でできる場所っていうのを作らせてもらってます。で、あとプラス今日も午後からドクター来られますね、ここに。で、そういう人たちと一緒に保健診療の中で、まあ、新しい私たちのこれまで培ってきた j p r コンサルティング・オの中での新しい事業の形、医療の形というものを作る、まあ、診療科みたいなのを作りたいということですね、一個一個言ったら。それが理派化なのか、何かと呼ぶのか分からないですけれども、そういうものをやっぱり作って、もう一度受講生とか、志の高い方に行ってもらうという意味で、だから私の言っている弊社受講生の声を生むということですね、こういうことも、まあ、将来的にチャレンジしていけたらいいなと思っていますで。300床以上の病院。 欲しいでそうなった時に、会社の売り上げの規模としては、まずはあの、そうですね、<笑>次の3年から5年、まあ、どれぐらいか分からないですけど、規模としては年商20億ぐらいの規模にしておかないと、こういう病院を投資したりとか、あの買収することができません。なんで、売り上げを上げていく意味っていうのは今、そういう形で今捉えているので、えー、そうですね、まあなんというか、まあ、そういうふうな規模にしつつ、病院の運営は言いますけれども。 めちゃ厳しいので、収益体制を生みつつってことが、今の医療の中でできないんですね、どの医療機関も。赤字で病院を、特にコロナなんでも、手を離したいとか、売りたいっていう意見しか今出てないです。今だから市場を見ると、ほとんどが病院を売りたいです、売りたいです、ことばっかり言ってるわけなんですけれども。あのなので、私たちが築いてきたリソース、まあ、皆さんね、講師言われたり受講生の方も多いと思うんですけれども、まあ、そういうようなところで、えーまあ、しばらくチャレンジしてみて、 まあ、今後の、そうですね、<笑>まあ今後はとりあえずこれにコミットメントして運営していくということが、まあ、やっていこうかなっていうふうにまあ私自身はまあ基本的に意思ってしているので、まあ、これまた事業部だったというような場所で話していけたらいいんじゃないのかなというふうに思っております。はい、というわけで、えー、長々と話していったんですけれども、まあ、なんで会社でね、ちょっと皆さん方向性知っておいてもらいたいなと思います、あ。今までミッションはみんな知っ て, てこくれてたと思うんですけど、具体的に目に見える形のビジョンはこれね。 坂の病院に1人人が派遣することと受講者の雇用も300人以上の病院の買収年収20億ここの部分を具体的にはま全員で力を合わせてやっていければいいんじゃないかなというのに思っているのでまた皆さんともに学びともに協力し合ってやっていければすごいまあ素晴らしいもの医療の未来はわかるんじゃないかと個人的に思っていますはいではではそんな感じだったんですけれどもざっと話をしましたすみませんえここまででですね質問とかあり方いればお受けいたしますのでもしあればどうぞ 挙手をいただいて、えー、と思うんですけれども、いかがでしょうか。抜、え、き、ー、くださいね。お騒どなたか手上がってますが、ちょっと私も探してます。若林先生が挙げられてらっしゃる皆さん。はいはい、どうぞ若林先生どうぞ。医療関係じゃないのに申し訳ないんですが、はい、あの保険診療ということが書かれていました。はいうん あのちょっと私が関わっているところで東 洋, 医学の東洋医学の保健診療を進めようとしている方たちがいるんですね。は い, は い, は い,、はい、そ う, いうことなのかなって、こ の, あの内井先生が書いた保健診療ってどういう意味なのかなっていうのをちょっと。あ こ, れですかはい、あここのスライドのまず意味ですけど、実際に今、2つの医療機関の中で保健診療の中で今やらさせてもらっている部分があります、はい、うちのやっていることが。でちょっっとああんんまりあれなんで表立っている 大体的には言えないんだけど、うんえー、実際に保険診療の中中っていうとあれですね、まあいわゆる保険診療も使え多分受けたことある方もこの中に何人かいらっしゃると思うんですけど、まあいろいろ診療体系として今すでに任意で私たちのメソッドは導入済みですはいなんう そ, そ, その方たちも本当に東洋医学、未了医学というのを。あの、うんうんうんうん 予防医学というのを保険診療でというふうに動いているので、はいうん、なんかとても、はい、あのきっと一緒になったらすごいことになるんじゃないのかなというふうに一思ったので、申し訳ない、質問させていただきました。はいや、はいやありがとうございます。えっと、そうですね、やっぱりあのおっしゃる通りで、あとやっぱり個人的には、あの規模感が大事だと思ってて、やっぱりお病院とか、まあ、<笑>買収しようと思うと、いくらかから300床以上とかだとね。 まあ、全然だからあの会社の規模を成長させていかないなっていう、いけないなっていうことも思ってる部分でありますし、あの、まだその辺の人いれば、あの、つなげていただければ、嬉しいな、またいろいろ教えてください。はい。はい あ, りいはい、ありがとうございます。は<笑>他いかがでしょう質問ある方いらっしゃれば、お願いします。<笑>ごめんなさいね、ねんさん。 他じゃは質問大丈夫、これ当て上がってないです。大丈夫そうですかね。はい、OK だと思います。